ジジャマジャマジャマジャマヤはい今ですね、あのー、コンビニ行ってきたんですよ髪型もバリッと決めて決まってるでしょ髪型これねテーマは社交ダンサーっぽいでしょなんか社交ダンサーする人こんな感じの分け方しますよねこの服の割合多くね動画撮るとき なんか動画撮ってるときこの服ばっかりのような気がするま、それ置いといてこれ買ってきました。やみつきホルモンいや。僕ですね。ホルモンめっちゃ好きなんですよ。だからちょっとあのお菓子コーナーにこれあったんですけど、ついついこうね。手が出ちゃって買っちゃいました。はーい。覚たらだめだし、豚さんが言ってるんですけど、噛んだらやめられないっつってます。 マジかよー早速食べていきたいと思います匂い匂いはねなんか<笑>匂いはビーフジャーキーっぽい匂いですガツとハツが入ってますねそれれをだにつけて 乾燥させたたものみたいですさらにドーンはい見た目はこんな感じビーフジャーキーっぽいねこれこれなんだっけこれがツでこれがガツじゃあちょっとツからいただきます うんああ味最初薄いのかなと思ったけどあの噛めば噛むほど味が出てくるうん美味しいねちょっとビール欲しくなっちゃうじゃあ次ガツをいただきまーす 私の方が歯ごたえがあるうんまあこれもね噛めば噛むほど味が出るうんうまいっすあーこれビールだねすごいビール欲しいビールビールビールビールビールビールビールビールビールー ゴーゴーゴービールこの音を聞いてごらん<音楽><音楽> グッテイッグッガッツガッツガッツからのビール。ル Good taste. <音楽>はいというわけでねやみつきホルモンセブンイレブンで購入したんですけど皆さんもよかったら試してみてくださいやみつくかどうかはあなた次第 Today's point. <音楽>、50. 最初はねちょっと珍しくて美味しかったんですけどなんかちょっと食べてるうちに 味がね2種類しかないんで初とガツだからも う, もうあと1種類あったらもうちょっとポイント上がってたかもしれませんマルチョウ欲しいねマルチョうんマルチョいいよねはい動画最後までご覧いただきありがとうございますもしこの動画がいいと思った方はグッドボタンそしてチャンネル登録もぜひお願いしますバイバイ